最初にお送りいたしました曲は五関裕二作曲「東京オリンピックマーチ」でしたこの曲は1964年に行われた東京オリンピック選手入場で使用された行進曲ですトランペットから始まる輝かしいファンファーレはオープニングにふさわしい曲だったのではないでしょうか式は当研究会ドラムメジャー下茂裕太でお送りいたしました お送りいたします曲は大野雄二作曲星出隆編曲ルパン三世のテーマですアニメや映画で有名なルパン三世は幅広い世代から今でも人気を集めています今回はアップテンポで吹奏楽版にアレンジされた演奏をどうぞお楽しみください What's this?